今日はね、2000年前後、今から20年ぐらい前の人権屋さんのお話をするんですけども、まずこんな事実があります。在日コリアンの団体に対して、キリンビールはコンサルタント料として1800万円を払ってたと。 あと、近畿日本ツーリスト。これは、あの、旅行会社ですね。そこが、あの、テキスト代とかですね。あとは、あの、寄付金というか、会費っていう形で、えー、1000万円ぐらい払ってた。あとは、宗教団体の天理教。ここも、2100万円払ってた。っていうような話があるんですね。で、さらにはですね、当時、ブラック解放同盟の委員長、北口末宏さんだったんですけども、まあ、その人のね、講演料は1回10万円、20万円で、で、日本生命って 会社ありますよね。社員が何万人っているんだけども。それにね。あのじあの、北口さんが書いたテキストを売ってまあ、それが北口さんの収入になってたとかですね。まあ、そういった話があるわけです。で、この話がね。出てきた原因っていうのが。 これが相当斜め上なんです。で、先ほど言ったね、在日コリアン団体っていうのがね、えー、略称 KMJ って言 い, いまして、大阪国際理解教育研究センターっていう団体で、今名前変えて、えー、在日コリアンマイノリティ人権研究センターっていう名前になってるんですね。えー、まあそこにですね、こう何千万っていうお金をね、もう名だたる企業が払ってたわけです。それもなんかあの、もう紙代、講演代みたいな感じですね。まあやってることが、 なんかこう、総会屋みたいなんですけども、まあ、きっかけっていうのがみんなその差別辞典なんです。在日コリアンの差別辞典なんです。で、さっき言った日本生命、これに対してはですね、なんか社内法でね、あなたの日本人度チェックみたいな、なんかそういう企画をやったら、まあ、それが在日コリアンを傷つけるものだって言って、その、在日コリアン人権協会、あの、この KMJ の関連団体が、あの、球団しようとしたんだけども、 それをですね、北口末広が、止めさせたんですね。 で、さらにはですね、もう一つ、大、大建設っていうね、建設会社ですね。まあ、そこもあの、在日の差別、差別事件をやったって言って、えー、このね、KMJ がですね、一回ね、10万円で、あの、講演をね、するっていう、まあ、そういう約束をしたんだけども、これもね、北口末広にね、潰されてしまったわけです。そこで怒った、このね、在日コリアン人権協会がですね、北口末広さんを、 訴えたんです。で、ついでに、あの、体制建設も訴えたんですね。10万円払っていって。で、裁判はね、まあ、最終的にはね、北口末宏さんは勝訴というか、まあ、お金払う必要はなしっていうことで、ただ、体制建設は10万円払えっていう話になったんですね。なぜか。 まあ、相当、まあ、ろくでもない話だなっていうふうに思うかもしれないんだけども、あの、出てくる企業名がですね、みんな気がつきませんかこの日本生命、えー、近畿日本ツーリスト、キリンビール。あの、前にね、あの、解放同盟にお金払ってる企業の話をしたんですけども、まあ、それがあの、同期連っていうね、えー その企業の集まりを作ってるんですね。まあだから、その出てくる企業っていうのはみんなその童話にお金払ってる企業です。つまりですね、この事件はですね、北口末広さんがですね、まあ俺の島を荒らすなと、在日コリアン団体が俺の島を荒らすなっていう、まあそういう話だと思うんですね。 ただね、やっぱ貴重なのはね、もう当時のね、人権屋さんの活動の実態っていうのがこれで見えてくるんですね。これはもう本当に氷山の一角だと思います。で、その在日コリアン団体にね、そのキリンビールが何千万払ったみたいな話はですね、まあなんでそういう話が出てきたのかっていうと、それは、 解放同盟のお仲間だからです。だからそういう各社が、この在日コリアン団体にこんなことをされたっていうことを、えー、解放同盟側に言ったわけですね。それで、えー、在日コリアン側も、これは負けじと、その、日本生命はもう北口末宏の財布になってるって言ってね、日本生命の担当者から聞いた話をぶっちゃけたわけです。 ただまあ、どっちかって言うと、解放同盟の方が優勢ですね。やっぱり仲間が多いですからね。解放同盟の方がこの、この手のビジネスは元祖ですからね。で、まあ、それに対して、この在日コリアン側も負けじとですね。えー、いやいや、北口末広さんね、近畿大学の教授だけど、教授になったの、それ、あの、近畿大学を球団してる最中じゃないかと。まあ、それは脅して教授にしてもらったんでしょう、みたいなことをね。そういうことを負けじと言うわけです。 あとはですね、北口さんのね、講演料が10万円、20万円。まあ、これは信憑性が高いと思いますね。あの、この中で出てくる話っていうのは、僕はかなり信憑性が高いと思ってます。 例えば、その先ほどの北口さんの講演料も、北口さんはですね、なんか裁判の中でね、いや、その人権運動っていうのは、そんなね、その利益のためにやるんじゃないんだと。だから、その在日コリアン人権協会はね、エセ人権屋なんだ、みたいなことをね、北口さんが言うんだけども、まあ、それに対してね、あの、在日コリアン人権団体は、いや、嘘つけと北口さんも、あなたもお金もらってるじゃないかっていうような話をね、ぶっちゃけるんだけども、 まあこれ事実だと思いますよ。北口さんがその企業とのその講演で一回10万円、20万円今でももらってるっていうのは事実ですから、僕はあの北口さんに訴えられたら証拠出しますよ、本当に。うん。ということなんで、まあこういうね、ろくでもないことがあったっていうことですね。で、この訴訟記録はですね、あのインターネットに当時公開されてたのを僕全部保存してるんですね。 で、これね、本当にあの、生々しい話がいっぱい出てきます。今、あの、画面にね、いろいろ映してるんですけども。これね、全部見たい。 っていう方でまあ、なおかつね。この私のね、この芯のね。この部落の完全解放の運動のために協力したいっていう方はですね。この概要欄にあるね。チャットワークのサロンに参加していただければ、まあ、ここにねこの資料全部アップロードしておりますので、まあ、見ていただければと思います。まあ、他にもね。これ面白い資料を持ってる方がいればね。是非ね。うちにもね。提供していただきたいと思います。ということでね。今回はね。あの在日コリアンとあと部落のこのドロドロしたこの、ね。 人気なき争いについてお話しいたしました。